あのね、緊急に動画を。 撮ってます地名を公開する男を直撃、ブラック解放同盟を必要に敵視するトットリュープ裁判、憎悪の原点とは、これね、えー、と前回、動画で、ね、紹介したんですけどもあの、ウェブ版が出たんでね、やっぱりね、今、もう紙媒体なんてね、ほとんど読む人がいないんで、こうやって、ね、ウェブにね、えー、無料で出ると、当然、見る人は格段に多いし、なおかつこうやって写真出てね、インパクトあるんで、ちょっといろいろ僕のところにね、問い合わせが来てしまった すいあれなんだと、見たぞっていう風に問い合わせが来て、ですねいや、ちょっとこれはさすがにね、ちゃんと説明した方がいいかなと、内容についてもね、説明した方がいいかなと思って、でこのね、記事、ご覧になっていただけたら分かるんだ。 だけどもまあ僕はねなんかこう差別の商人みたいな言われ方をしてるけどもでも分かる人は分かると思うんだけども僕別にねこのブラック関係のネタでそれで飯食ってるわけじゃないですから僕はブラック探訪でねあの動画の収益で。 生活してると思ってる人がたまにいるみたいなんだけども、あの収益ってね、10万円いかないですよ、月に。だから、交通費とかね、そういう労力考えたら、あれ、トントンなんですよ。とてもあれで生活ってできなくて、一応僕、本職あるわけです。まあ、この記事にも書いてあるけど、僕、プログラマーですから、別に、その、差別の商人っていうわけでもないんです。で、それを言うんだ、言うんだったらね、こ, とこの記事に出てる西島藤吹 西島さんあの人はもう解放同盟の完全なね、専従の活動家なわけだから、まあ、言ってみればあの、あの人なんか完全に童話で飯食ってるわけだから、ほ、まあ、他にもいろいろやってるからね、あの人。だから、差別で飯食ってるとは誰かって言ったら、それはそれはこの僕以外のこの記事に出てる人ですよ、あのこの記事、途中で切れちゃってるけど、後の方でね、下吉慎二さんっていう人が出てくるんだけども、この人は、 あの倉吉市役所で、もう最初からずっと同和関係の部署にいて、もう解放同盟の裏千住みたいなのをずっとやってて、まあ、今もやってるような人なんです、だから相当異常ですよ、あの市役所内の立場では。こんんなな人ってねそんな 今時ね、ほとんどいないんじゃないかな。まあ、いるところにはいるんだろうけども、その役所の中でずっと人権関係の部署で実質的に解放同盟の仕事やってるっておかしいですよ。倉吉市役所。で、そういう人が出てきて、で、その後に内田隆一さんっていう、もうこの人はもう完全に御用学書ですよ。解放同盟の考え方っていうのを 代弁して解放同盟すする学者さんですよだから、そちらの人なんてが完全にその童話で飯食ってますから、ど誰が差別の証人かって言ったら、完全に後の2人、あと西島さんのことです、僕は別に童話で金儲けない金儲けしてないですから、童話で飯食ってるわけじゃないですから、で全国ブラック調査に関しても、僕はあの1000円で売ろうとしたんですからね、一冊1000円で200ページの本をね、まあ、一応利益は出るんだけども、大儲けはできないんですよ。 もうけようと思ったら、それこそあの5万円とかで売ったらいいんじゃないですかね、であとはまあ解放同盟なんかやってるんだけど、定期購読ですよね、まあ、あるいはこのなんかデアゴスティーみたいに、あの月間ブラック田んぼみたいな感じでその定期購読させたら、それは儲かるけども、僕、そういうことやってないですからね。うん だから誰が金儲けしてるかって言ったら僕じゃないですから、僕以外のこの記事に出てる人ですからね、その童話で儲けてるのは、うん、それは一応、僕としては言っときたいで、西島さんにね、会った時に、最初からその険悪なムードで始まったっていうんだけども、まあね、その向こうとしてはね、なんとかしてこの全国部落調査のね、公開を阻止しようと。僕はあの これ大学名がぼかしてあるけど僕社会事業大学から手に入れたんですからね全国部落調査をあ の, あの清成にある社会事業大学からそこでコピーした全国部落調査これあの文字に転写してで出版しようとしたらもうそれを止めろっていうふうに西島さんが言われてでこの記事に書いてある通り西島さんがねそ の, その部落についてその見物つ ブラックについてというかね、そのなんか身元調査を肯定する人が3、4割、で身元調査のうち9割はブラック関係だって、探偵が証言してるって言うけども、いや、これ、おかしいでしょと、計算として、じゃあ、まず最初に、ね、じゃあ、3、4割の人が身元調査をしますと、じゃあ、そのうちブラック関係の調査ってどんだけの割合なんだっていうことになると、そのデータ載ってないわけです、はい、まさか世の中の3、4割の人がね、同和関係の身元調査しないと思いますよ。 まあ、仮に身元調査するといっても、そういう反社の組織に属してないかとか、あのまあ浮気してないかとか、あるいはあのなんか借金抱えてないかとか、まあ、そういうことがメインであって、3、4割のうち、ブラック関係でどんだけの割合なんだろう。でそのうちじゃあ9割がその身元 探偵に身元調査依頼して、そのうち9割がブラック関係っていうふうに言われても、ですねじゃあ、実際にその身元調査を探偵に依頼する人がね世の中どんだけいるんだと。うん、というか、まあ、この調査自体も相当怪しいですけどね、で一番の問題は、じゃあ、探偵がブラック出身かどうか、身元調査をしますっていう時になったときに、いやその、じゃあ、どうやって調査するのと、具体的に身元調査って何やるのと。 例えば戸籍取り、取りますね。で、住民票取りますね。で、その人の本籍分かりました。住民票、どこに置いてるかも分かりました。じゃあ、どうやってそれでブラック出身かどうか調べ、調べるんですかって言ったら、 その、まあ、裁判所としてはね、なんか単純にね、住所、地名がその全国部落調査に載ってる地名と同じかどうか照合するみたいな話だったけども、でもそれは実際ね、部落に住んでる人はわかると思うけども、そんなことでわかるわけがないんです、ほとんど部落っていうのは、そのある地名の地域があって、まあその一角だったり、あるいはね、地名の教官にまたがってたりするんで、その、 単純にねその住民票戸籍見て部落出身だとかわかるもんじゃないんですだからじゃあ探偵一体何調査してるんだっていう話になるけどもその部分については当然この記事にも書いてないしで僕はねもう再三あの裁判所で解放同盟にも質問してるけどももうあのごまかして答えないわけですだからそのなんか直接 直接的なね証拠を出さずに、なんか国が法律制定したからとか、探偵が言ってるからっていうだけで、いやいや、その言ってることが本当かどうかっていうのは、ちゃんと直接的に確認できるでしょって、で確認したら、何も出てこないじゃないですかって、そもそもブラック出身っていう、調べる方法っていうのがね、だけども、まあ、本当に言うことを聞かないわけです。僕本当に頭を あたおかかじゃないかないと僕は思ってるんですよでこの記事のまあ中でねブラックミン宣言童話教育とかブラックミン宣言とか出てくるんだけどもブラックミン宣言ってあれ童話教育でも何でもないですからね童話教育で本来学力保障のことを言うんでねそのそのいわゆる貧困地域 の, その学力が低い その子供たちをなんとかね、学力を上げていって、そのことで貧困から解消しようっていうのは本来動画教育であって、あんな立場宣言なんてあれは、あの完全に、あの、洗脳教育、あの、解放教育っていうカテゴリーに入るんです。あれは別に動画教育でも何でもないっていうこと。で、そして、えその、ブラック宣言、 でが、そのブラックミン宣言を見たことが、僕の解放同盟に対する憎悪の原点みたいなふうに書いてあるけども、まあ、それは僕は一つの要素でしかないと思います、結局、今、解放同盟とこ う, う対立が精鋭化してるのは、全国ブラック調査のことで、訴えられて裁判になってね、原告被告っていう立場になってるっていうこと。 からであって別にそうなる前は僕普通に解放同盟の支部とか行って話聞いてましたからね、その部落の歴史とかいろいろね、事件の背景とか聞いてたんで、別に解放同盟にやたら像を燃やしてたってこともないんですよ。むしろ解放同盟側が僕に 像, 像を燃やしてますからね、僕、この前も熊本でね、罵声浴びせられましたからね、まあそういう感じなんです。で この記事途中で切れてるんですけども、まあ、その後にねあのさっき言った下吉さんとか内田さんっていうのは出てくるんだけどもじゃあ何語ってるかって言ったらいやあの立場宣言はねブラクの子供たちに自信を捨てさせるために必要だったとブラク民宣言がでこの内田隆史さん御用学者の内田さんが、えー、この童話教育はねまだ必要なんだかと。 必要なんだとこの正しい動画教育をすればいいっていうふうに言ってるんだけど、何も反省してないじゃないですか、うん。いや、だって西岡さんは、多分もう、あの動画教育とか、そういうのおかしいんだって言いたいんだと思いますよ、でもそういう批判ってなかなかね、書けないんですよね、書いちゃったらもう文書で出せないから、だからあの後半の方をね、まあ記事には、あのウェブ版には出てないけども、まあ読んだらわかるんだけども、あー 本当にね、この人ら何の反省もしてないなと。この子に及んでね、立場宣言について正当化してるしね、童話教育は必要だって言って、いや、童話教育って結局ね、洗脳教育にな っ, たじゃなっちゃったじゃないですか。なんか本来の童話教育なんてもうできないでしょうと、うん。というか、まあ、その童話教育っていうカテゴリーでもやるような時代じゃなくなってるんですよね。なんか今 なんか子どもの貧困とか言われてるけども、もうそういうのはやっぱりもう、個別の地域、あるいはまあ個人個人、個別にやらないといけないんで、そのブラックっていうカテゴリーでやるっていうのが、もう今となってはもう意味がなくなってしまってるんです。というか、もう当初から僕は意味がなかったと思いますけどね、ブラック問題って本質的には貧困問題なんで、だから、まあ、西岡さんね、まあ僕はここでね、西岡さんのことをね、あのまあ、ことさら悪く言おうとは思わないです。だって 僕, 僕の見方するような、ね、記事を西岡さんが書いたらそもそもこんな記事出せないんですから、うん、これは「週刊文春」だとかこの日本 の,、ね、このメディアの問題であってそれは西岡さん一人 の, あの問題じゃないとは思ってるからだから僕はこれはねあのギリギリの線で書いてると思いますよ西岡さんが言いたいのは、うん、やっぱ童話教育立場宣言おかしいよねって異常だよねってどう考えてもこんなものはでそれで、えー、じゃあそのことについて解放同盟のねあの 裏千住をやってる下吉さんと御用学者 の, あの内田さんに聞いたらまあ全然反省してなくてそのあの立場宣言については反省もしないし童話教育をやりましょうって未だに言ってるとまあそういうお話でしたちゃんちゃんということだと思うわけですこの記事については。でも皆さん文春 文芸春買って読んでいいいいただければいいと思いますよ僕はななんかそのなんていうかねこれでなんかアクセス稼ぎされるのは嫌だとか文、ね、春, 春に申しけさせるのが嫌だとかねそういうせこいことは言わないわけですただまあ僕の動画にねいろいろタグとかつけたりキーワードつけたりして誘導したいっていうのあるんだけどもまあそれはお互い様だと思うんで、うん、ということでね あ, あの記事について一応ね僕としての意見というか考え方というのをお話しいたしました。